内側ももういいし、すっげえうまそうじゃないこれ。これいいね、本当ね。やばいっすねこれ。こんにちはサルです、えー。今朝もホットサンドメーカーで作ってみようと思います。もうね食材はセットしてます。今回は幕開けのクラウドファンディングで買ったモンターナの着脱式ストレージホットパンの初調理です。 <笑>これはこれで面白いね前回の開封動画をご覧になってない方は概要欄にリンクを貼ってますのでよければそちらからご覧ください度はい、スススターートしまますす玉ねぎスライスとハム卵チーズを入れて挟んでますちなみに前回の動画をご覧になった多くの視聴者様から早く次の魔改造をやれと言わんばかりのカスタマイズのアイデアをおたたいただいております おただまあ一度くらいはいい、ね、モンターナさんの努力をじっくり楽しませていただくために素直に脳をカスタムで使ってみたいと思いますといってもサルが改造予定のポイントは前回画後時。 リブランになった方はもうお気づきだと思いますのでいいい近いうちに DIY 動画も公開します何かいい匂いしてきたので開けてみますおー<笑>これはちょっといいんじゃないねこれいいよねこっち側ももういいしすっげえうまそう。 うまそうじゃないこ れ, これたまんないよね結構私のナレーションと映像がまるで合っていないと思いますがこの着脱式ストレージヘッドパンについて使い勝手を結論から言えば良い点が2つ気になった点が2つありますこれでよっ。 きました。いい出来じゃないかと思います。モンターナロボ。<笑>これいいね。本当ね。じゃあちょっと切ってみていただこうかな。ただ気になった点を明かしてしまうと、のね、次の DIY のネタバレになってしまうので、今回は良かった点だけお伝えします。 はい、できましたこれは結構結構これは来てますねやばいっすねこれやばいっすわこれは言葉にならないわじゃあ眺めててもしょうがないのでもったいないけどいただきます いやつを、ただきます、うん、ごちそうさまでしたうまいね一つ目は言うまでもないですが極めて簡単に分解してハンドル部分の本体に収納できることです猿のオリジナルバージョンに比べてもはるかに早く簡単に分解できるのがさすがでした。 そして2つ目 は, はやってみて気づいたのですが片付けが簡単になったことです、はあ、しかったハンドルをくるくるっと回すだけで簡単に外れるのでハンドルごと流しで洗っていた以前に比べプレートだけ洗えばよいのでとても簡単になりました猿は洗うのが大嫌いなのでこのストレージホットパンは洗い物が小さくまとまるのがかなり好ポイントでした